お花紙で大きな松を作りましょう基本的な作り方は小さな松と同じです枝の部分は茶色か黒のモールで作っています大きい松の枝は20センチぐらいのものが約20本必要ですモールが手に入らない場合はお花紙で作りましょう 茶色のお花紙を半分に裂き、それを二つに折ります少し短めのワイヤーを二本用意してお花紙で包みます包んだまま二本のワイヤーを端までねじっていきます両端は水のりを指の先に少しつけてねじるようにして形を整えておきます葉っぱは 6等分の屏風折り型紙を使いましょう型紙はお花紙2枚分の大きさを半分に折りそれを6等分の屏風折りにしたものです葉っぱには青緑のお花紙を2枚使いますツルツルの方を外側にしたら先ほどの型紙の中心よりも1センチぐらい離れたところに挟んで 型紙の折り目に沿って折りたたみますはみ出たところを指で押さえて型紙を引き抜けば6等分の屏風折りの出来上がりですそれを縦にして半分に折ります折り山が全部輪になっている方から丸く切り落とします2つ折りにした真ん中の部分は両側から斜めに切り落とします端からまっすぐハサミを入れていき 細い松葉を作ります。あまり深く切り込みすぎると後で開きにくくなるので切り込みは2センチぐらいまでにしておきましょう開くと羽のような形をしていますから真ん中に最初に作った枝を引っ掛けますぎゅっと引っ張って1回ねじます。 それから葉っぱのお花紙を開いていきます2枚重ねになっていますから破らないように気をつけながらそっと開いていきましょう端まで開いたらもう一度2つ折りにして葉先を整えておきます反対側も同じようにします丸くなったら 半分に折って4枚重ねにします刃先をきれいにしたらワイヤーを半分だけ戻して先を曲げ全体の形を整えますこれをたくさん作り松の幹と組み合わせて飾りましょう